はい、太郎ですあの、僕ニキビ治療の動画をねたくさん上げてるんですけれども美容皮膚科というかクリニックに通って、まあ、毎月治療してるんですけど治ってないじゃんっていうコメントがめちゃくちゃ多くて過去の動画と比べてニキビもできにくくなってるしやっぱ精神とかが安定してないと、まあ、ニキビができたりストレスだったりするんですけどそもそも生活習慣っていうよりはあの遺伝的な問題もあるのでそこは一概にどうこう言えないんですけれども。 コメントであったんですけど、アキテイン飲めば一発だよみたいな。なんでアキテイン飲まないのみたいな。えー、アキテインについてちょっと調べてみました。で、アキテインとは、えー、なかなか治りにくい難治性のニキビを治療することができる有名なニキビ治療薬です。で、ニキビの治療で抗生物質を服用しているように、服用しているのに全く症状が改善しないような、 頑固なななかなか治りににくいニキビもすすことができます日本ではまだ承認されていないということ で, でアメリカにおけるニキビ治療薬のシェアでも 50% を超えるような大人気の医薬品ですでステインは服用することで皮膚の細胞を正常化する働きがあります皮膚が正常化されることできれいに美しい肌に生まれ変われ毛穴の詰まりとかなくなりニキビのような炎症症状を改善しますでやっぱり妊婦さんとかが使うことであの胎児が 危険になっっちゃったりするる可能性が出てくるので妊婦さんとかはやめてくださいということです通常だいたい4ヶ月から半年くらい飲み続けると、まあ、ある程度皮脂量は調整されるみたいな感じで書いてありますねで副作用とかは骨や関節の痛み鼻血皮膚のかゆみ乾燥炎症発赤、吐き気嘔吐胃の痛いすごいな量が下痢筋力低下う<咳>つ自殺等が考えられます で、使用してはいけない人妊娠してる女性妊娠の可能性がある方授乳中の方で過敏症がある方で肝機能に障害がある方体内に通常基準値以上のビタミン A がある方12歳未満の方はやめてくださ い, いあのそもそも今病院に通っててあのお薬はめちゃくちゃもらってるんですよそのビタミンだったりアキテインについてもちょっとね軽く聞いてみたんですよどうなんですかっていうことに関して で今あの僕病院治療していてあのダーマペンだったりとかメディカルアクネケアっていう治療をしていてあの肌を傷つけて治したりする治療なんですけれどもそういうのって1ヶ月サイクル月に1回のサイクルで行うんですけど空き転移を飲むことで そ, のそういう治療が半年近く受けれなくなったりしてしまうので今はねちょっと自分はまだ飲めないっていう感じですねでも実際やっぱり効果はめちゃくちゃあるみたいなんですけども その周りでその自殺したいっていう感情になる方がいたりしてちょっと怖い薬だというのは聞きましたねはい、まあ、とりあえず自分はあの、ね、その病院にお世話になっているので病院が許す限りは治療を続けたいと思います僕はなんか、ね、最近思ってきたのもなんかアトピーなのかなって思ってきてでアトピーの人ってそのグリセリン グリセリン的な油っぽいものを塗っちゃダメみたいな塗っちゃうとどんどん悪化しちゃうよみたいな感じで書かれてたからとりあえず一旦塗るのやめようと思って一旦塗るのをやめて見てみますで値段なんですけど今見てるサイトだと1箱3000円10粒入りで1箱3000円1箱あたり 10, 10個ありまして 10個かける20箱で1万4600円だから1箱あたり700円くらいまでなる感じやっぱりそのニキビとかニキビ治療とかに関してはそのこれをして治ったこれをして治ったっていうたくさんの意見があるので一概にどれが正解とは ま, あ、ね、まだ分かんないんですけど自分のために治療してくださるクリニックがあるので そ, そちらでね頑張っていきたいと思いますはい どうぞよろしくお願いしますこのキス